メリー号に別れを告げ戦いの傷を癒すルフィ達そこへフランキーが現れ一味のために新しい船を作りたいと申し出るルフィ達はフランキーの提案を喜んで受け入れ新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになったそこに突如海軍本部中将ゲ骨のガープが現れる ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。あ、違うルフィ。い、いって。じ, じ, じ、じいちゃん。じいちゃん。愛ある拳は防ぐすべなし。ずいぶん暴れとるようじゃの、ルフィ。ガープは。 孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していたシャンクスは俺の命の恩人だ悪く言うないやごめんなさいギーちゃんに向かって言うなとは何事じゃそもそも赤髪がどれほどの海賊かお前分かってるのかシャンクスは グラランンドライン後半の海に君臨する4人の大海賊4皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープその4皇を食い止める力として海軍本部王家オオ七部会が存在し3つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているというさらにもう一人ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。 その人物とは革命家モンンキー・ D、ドラゴンルフィの実の父親だというドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者であるあこれやっぱ言っちゃあまずかったかの<笑>今のなし さてお前はわしの孫なのでこの島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろその後一人の海兵がルフィの前に姿を現すお久しぶりです僕が誰だか分かりますかチビで泣き虫だったあのコビ 海軍総長コビ彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い海兵になるという夢を後押しされた少年である近くにお二人がいると聞いていても立ってもいられなくて今の僕があるのはお二人のおかげですからしかしお前成長期にも程があるぞ驚いたなんでグランドラインにいるんだ まだまだ将校には慣れてないけど今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんですルフィさんこのグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか新世界次の時代を切り開く者たちの集う海その海を制した者こそが海賊王です 僕、もっともっと強くなりますから必ずまた新世界で会いましょう新世界麦原さん手配書見ましたかあんたとんでもねえかくついてるぜそれに他のみんなも追加手配されちまってる 上がったーそキングにもついてるぞなんで俺だけ選んだよこれのどこが俺だ <笑>, 笑われるんだ。俺は世界中のレディから俺だって海賊だぞちゃんと男らしく戦ったんだ物申すぞ、ゴジュベリー まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが見てほしいのはこっちなんだ兄貴が賞金組になっちまったこのウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえんだきっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ兄貴を海へ連れ出してくれあの人もともと海賊の子なんだよ 夢の船が完成したぞフランキーの兄貴が、みんなを呼んでこいってあと、出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ急いだ方がいいかもしれねええぇ、ー、じいちゃんがおい、ルフィこちら、じいちゃんすまんやっぱり海の潜るぞない <ス>おいじいちゃん フランキーは外して船はできた俺が代わりに見せるーでかーかっこいいいつか海賊王になるのはこの百獣の王の船に乗れ、フランキーからの伝言だフランキーはどこ行ったんだ 俺、あいつに決めたんだ砂ガ本気であいつを連れて行く気があるんだ力づくで連れてくるそれが唯一の手段俺たちが無理にでも兄貴を連れてくる手伝ってくれ麦わらさんたち。クソップ戻ってこねえのか分かってんだろうな あいつが下れて手まで認めちゃならねえ今回ばかりはこいつの言うことが正しい深い謝罪を聞けるまでは黙って待とうとうっと爽やかに分かれ恥ずかしいですが相手になってもらいますそのところだ、帯 あなたとここで再会できてよかった。必 ず, ならずまた新世界で会いましょう。よーし、準備もできたし、始めるか。素<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>で大砲を振った。死した。 はたくないもんじゃ。最近、パワー直していかかんんよ。んじいちゃんもどうにか死ねえと、攻撃が止まらねえンツ返せこら 俺の言っちゃ兄貴は俺を追ってくる麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれった貴様サイボーグフランキーの手下だなフランキーはどこにスタ<笑> じ 兄, てて兄ちゃんに向かってやめるとは何事じゃいい 甘いっお客さん兄貴許してくれ 気をつけねえなアルペットあとしろ うん、うわっ よしシシソンソン ンサン 殿は ん使いじゃねえ 勇気勇紬 少年、ありがとう。最高の船だ。大切にする。なあ、おめえらの旅の無事を祈ってる。フランキーこのパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれバカ言えパンツ取ったぐらいで。そもそも、俺は船大鼓を辞めた身だ。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 幾度もの戦いや困難を乗り切り海の果てへ到達した時その運命の日を見届けた時に初めて夢の触れになるんじゃなかったのかやりてえことが変わったんだやりてえことそれは違うお前が今この島でやってることは全て償いだ アリキ 頭振り絞って一生懸命考えたんです古文どもに惹かれたレールを棟梁の俺が歩けるか申し訳ねえでも少しくらい考えたらダメですか俺たちみてえなゴロつきを拾ってくれた第四陣のあんたの幸せも考えたらダメですか 俺の船に<笑>生意気言うんじゃねえよハりぼて修理しができねえ素人ともめこれだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だしかたねえ世話してやるよおめえらの船の船大工 あとは。 エポールスタート<タッ><タッ> 何もせず見逃すってわけにはいかねえまあ、足止めでもしとこう。強硬力壊していたらウソップが青生地から逃げられるかな 知らしてくれるお、うんうん、めアャー、うん、それら、うん、この船の名前だがライオネル親はあ、ねうんこくひまわり。ア 普段やめろよな海軍の意地を見せてやる ななかなかやるじゃねえのこれ以上の邪魔はやぼってもんだなチョッパーいい天気だし釣りしようぜっ<笑>そんな場合じゃねえか<笑>うそっぽ<笑>おいお前も いのあのじいさんをどうにかしないと出航は無理だぞじいちゃん逃がしてくれるんじゃねえのかお前が太平になっておればこんな面倒なことにはならなかったんじゃバカの者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 最悪拳はすぐ攻めなし デフィ船に乗れ分かってんだろああ、あいつはまだ何のけじめもつけてねえわしらも船で追いかけるぞフランキーを仲間に加え、海軍の追撃を飼いくぐり新しい船に乗り込んだ麦わらの一味だがそこにウソップの姿はなかった やがて船は出航しウォーターセブンの町は小さくなっていくその時船を追って一人の男が現れた「ごめん!」「石張ってごめん!」「俺が悪かった!」「今さらみっともないんだけど俺一味をやめるって言ったけど」 Ugh! <laughs>